ごめんお、おまさせ。あけまして、おめでとう。あって、もう、言ったけどさ。それで、ええー、と、どうかなこれ。七五三的な意味で言われてる気がすんだけど、でも、君に可愛いって言われるの、やっぱ嬉しいかな。 私さこういうキャラだし今までお正月に晴れ着なんて言ったことなかったからさ家族にそのめちゃくちゃ冷やかされたっていうかでもこの際だしバッチリ話してきた君のことえっ、ー、とえっ、ー、とねそんだけじゃあお参りしようお願い決まってる 土定番平然と言われちゃったよまあ私も同じだけどよし今回は奮発して500円入れるぞ次おみくじねここ新年だからってご祝儀レートないから覚悟して引くことオッケー 一緒だやばい超嬉しいなんか泣きそう<笑>たかがおみくじで私テンション上がりすぎ今年もさ思い出いっぱい作ろうね少し前までは3月でお別れなんだって思うたびにへこんでたんだでもね 平気になっってきちゃったもう距離なんて気になんないこんなに大好きなんだもん<笑>恥ずかしいセリフつうか寒っねえ帰りどっかでお茶してかないうちいいけどみんないるよっていうかさっき言った通り君のこと家族に言ったしその。 家族に紹介的なことになるけど。あダメダメ心の準備がまだなんだって今度、今度でお願いします今日は、えっ、ー、と、えっ、ー、と、ジュネスで。